はい、じゃあ前半お疲れ様でしたお疲れ様でし た, でし た, でした<笑>後半はダブルスをやろうかなと思ってはいでいろいろ考えたんですけどベストボールじゃなくてもう交互に打っていくやつ、うん、ティーショットどっちか打ってもらうのを決めて、まあ、パター最後に入るじゃん入ったらティーショットはそのパターじゃない人がやるっていう感じ、はいはい、本当に交互で、はい、でうん、えっと、まあ、目標あった方がいいかなと思ってパー3とパー5は、まあ、頑張ればパー取れるかなと思って、うんうん まあ、パー4はちょっと難しくなって交互だからね難しくなるかなと思って、うん、パー4を全部ハンで一つはい、まあ、ボギーで上がれればパーになるっていう感じでやってってンで入れてパープレープレを目指す、うん、でそれが達成したらおあるんですよ知らなかったです<笑>ちょっとちょっと撮ってるつかされちゃっと皆さんに見してうわ 一気に笑顔になりました。<笑>やる気が 出, まや出ました。<笑>ね、やる気出ました。はい。こういう風に上達するんですね。はい、<笑>そうだから頑張って、まあハンドありでもパワープレーになれば。頑張ろう、はい。はい。じゃあそれでお願いします。はい。 忍ばせてましたねはい、忍ばせてました<笑>、はい、そんなものに釣られて元気になったわけじゃないですもん、ね、<笑>いやいや、なんか<笑>どう見ても T <笑><笑><でも><笑>シャッこれ私が打った方がいいよね、ロングだったらあ最初、ああなるほど、戦略的ですね、はい、戦略的にははい、パー5、はい、それでは、よろしくお願いしますお願いしま す, しま す, しますとりあえず真ん中に、右打ちやすいように<笑>うわー、ちょっと右、ごめんなさいえ どうにかしてくれるから大丈夫です。かにそれは言えてます、ねうん<笑> うんうん、ウッドです慣れちゃうありがとういすいやでも次で次ではい頑張ろうやってくださるんでいやー乗らない距離だな<笑><ま>だ<笑>そうですよねまだ、うん。あのバンカー入らない<笑>届かないんでいきます内緒ですやばいバンカー方向 一任もうね散々練習したんで。<笑>はい うまいのすごいね、ここまで、そう、なんかもうちょっと手前ぐらいかなと思ったけど、ここまで来るとは思わなかった。距離感バッチリ わあ、惜しい。ちょうどだから、惜しい。ごめん。いや、とんでもないですよ。こういうのが、あれですから、こういうのがね。はい。怖いな、怖いな。<笑>はい。怖、はいはいはいはい。はい。はい、ナイスボーギー。あ、どっかでバーディー取らなきゃ。あ<笑><笑>あ。でもよかったです。とりあえずね。<笑>はい。うん。次がみのさんからですか。 そうだ。あ、そう、ね、そうですね、そういう、そういうふうになります。い い, い, いですね。い<笑>、はい、<笑>私がパターンで、学べる、作戦は<笑><だ>ね。<笑>はい。作戦。<笑>次は。パー4パー四、ちょっと。なんか前半のアウトコースより距離がありますて、ねうんうん。どっかでバーディー取らないと。アップデートが必要になります、ね、あと、あれですよね、またバンカーが。 <笑>しかも右のバンカーそうなんですよねなんか右バンカーグリーン手前右バンカーだからなんとかすね今度でも私がティーショット打って、はい、セカンドだから大丈夫バンカーそうですよねあでもちょっともしかしたらちょろって右のそこのバンカーなん<笑><笑>かバンカーが多いよねこのコース多いね気になっちゃってるせいか分かんないけど一応、ね、んか晴れて天気がすごい良くなった なんかただのただの見学者ですよ。私<笑>ギャラリーいいじゃないですか。もう綺麗なスイング打つもんね。じゃあ見学して本 見, 見学です学。持<笑>、ね、ち上げ内緒でーす、はいま。ちょっともう全然<笑>あ戻ってきてますし。うん、ナイスです。はいありがとうございます。 これ、2、うん、オンするの難しいそうですよね、だってスーリー、2オン狙ってたらもう、ね、もう、窓、乗らない、乗らない手だから、普通に当たる、得意のクラブでいま、ね、<笑>で、アプローチしていただいて、はい、そうですね、入れたら得意だから、私が寄せたら、ワンパットでいけば大丈夫です、ね、スリーパー よくていきます、ね、それではいよさっききのがチャラになるねはい、じゃあ行きますす頑張りままヤ、はい、ヤードとしまし50ヤードド以上打ってくれればお得意 の, までお得意のそういかいんだ。だ てる距離になってくれれば<笑>あーよかったカッコイイ分かんないけどいいどうなんでしょうグリーンは奥です89ヤードですけどこう受けグリーンじゃなくてこう転がっていくグリーンだそうなので80ヤードぐらいをピールしますうま い, いうまいうま、ん、ような気がするうま、ん、い<笑>から 手前からだった。はい、ありがとうお前。後は頼んだ。<笑><笑>さ、ミユちゃんがさ、隣でさ、ずっとうなずいてんの。なんか監督みたいに<笑>。監督<さ>ん。ビジネス本当に。<笑>行きましょう。はい行きましょう。ユーティリティ？そうですね。ピン屋だから転がればいいかも。そうですね。うん 先打たせる予定があえ、うん、あまあいっか、打っちゃいますあうご、ん、ざ、はいますありがとうございますお あ, あ, <笑><ね><笑><笑>ありがとうございま す, います一人で大丈夫ですなんかあれでしたね可愛 い, い跳ね方をして <笑><な>んか<笑><笑>ちょっとしかもさ緊張するシチュエーションになっちゃったよね<笑>見られてるっていうお待ちいただけるというそんなそんな高強肩なもうね何個あったか分かんない確かにそこもそうだよねしかもカメラもあってみたいな。<笑> いや、にしてはです。ごめんなさい。でも、でもでもよ か, よかったよね。良かった、うん。今日初のバンカーした。あ、そうだね<笑>。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあそ記念に、に砂遊びしましょう。<笑>ずっとバンカー入ってくれないんで、私がわざわざ提供し<笑><わざ><笑>ました。<笑>ありがとうございます。こんなもんないです。<笑>砂提供。えわかった、私結構バンカー苦手だった。<笑> 37ヤードですか56度で度スナイスアウトですナイすあんまり出なかったけど出ました。 いですおばあかん。政府います はい、いやー、難しいですね。難しい。次ティーショットですね。<笑><笑>いや、私はもう入れていただいてから、もう常にそこを今もう<笑>、はい。さっのこと考えて。いやー、次、な、次だ。って思いました。も う, <笑>もうここ終わってますもん、私の意見もう。もう終わってますもん。<笑> も, うもう終わってます。